はい10分動画10分動画でございますリアルタイム10分動画編集はしませんというわけでですね、えー、ライバー生活1ヶ月経ちましたこれありがとうございますちなみにですね衣装がですね今監督がこちら、えー、配信ライバー用の服装なんですけどもカーボーイハットと侍刀そしてこの マントはいこちらでですねライブ配信をやってみましたやってみましたいてか や, やってました最後の1週間にですねこれとねこれを買ったんですけどもこんな形でですね、えー、毎日2時間 えー、31日間やりました、まあ、2時間といってもですね土日に関しては2時間を3セットやったんでもうす、えー、長く長い時間帯、えー、配信をさせていただきましたで今回ですねこちらのテーマに沿って順番にですね軽くざっくり話していきたいと思いますえ詳しい内容についてはですねこの後に動画でですね別にね細かく編集して見やすくしたバージョンを出しますので今回はノーカットというわけでやっていきたいと思います ははい、い、分ですね。よよ。し、余裕はあるよ、はい、まず1つ目1か月間やってつらかったことはい、えー、つらかったこと結構ありましたでも今この動画で言いたいことはですねまずは一番大きいのは時間が。 めちゃくちゃ撮られるというわけで、すねぽこ、えー、ちゃん、まあ、2時間は2時間撮られるんですけども、それ以外にですね、えー、こういったね、えー、こういったものを作る準備ですとか、えー、プロフィールを作ったり、ですね写真を変えたり、それからですね今日はどんな話をしようかという形ですね、あとはですね来てくれるリスナーさんの情報をプロフィールにプロフィールリストにね載せて書いたりとかね、ねめちゃくちゃ勉強しました、はいめちゃくちゃ勉強したので、本当にね、YouTube 編集、自主映画の編集、もう全然すみませんでした。 これから6月は進めていきたいと思います頑張ります、はい、この交換のシステムを、ね、ライブでやってましたもう紐もいちゃったけどもういいや時間のおった、ねはいね、えー、続きまして1か月やって楽しかったこと、まあ、これはね、えー、まず視聴者リスナーさんに出会えたことですはい、えー、そうですね自分が大好きな自主映画の話について、えー、アニメフィギュア、えー、こんなに語れるんだというねこういう場所をね、えー、あるんだという真実 やっぱあありますすねあるんですよ話せる場があるんですよもうね毎日顔を合わせてくれるリスナーさんたちありがとうございます楽しませていただきました、えー、今後もですね6月もやっていきたいと思いますのでぜひ来てくださいそしてこの動画を見ていて、えー、一回も遊びに来たことがないそこのあなたぜひ来てリアルタイムで話しましょうはい続きましてこちら、えーはい実際に ちゃん稼げたのか、まあ、これは気になるよね、まあ、最初に言います、えー、約1か月間やったんですけども、えー、5000円ぐらい、えー、約ですね、えー、もらうことができました、えー、まだ確定じゃないんですけども、えー、まあ監督はね底辺、まあの底辺なんでもうすごい人はねもう1万2万10万とかもらってるんですけども、まあ、監督は5000円でしたでもこの5000円の価値例えば仕事で得られる5000円とポコちゃんで得られる5000円の価値はもう全然違いますはい、えー、自分で稼いだというこのお金 大切に使わせていいいたただきたいと思いますはい、えー、続きましてこちら、えー、ライバー活動のこれ方、えー、ライバー活動のこれからはいというわけでですね、まあ、1ヶ月ということでですねミッションを自分で与えてやらせていただきましたで1ヶ月後ですねこのまま続けるかそれともやめるかという選択肢選択肢あるかと思うんですけども、えー、監督 やりますはいやりますというわけでもですねえ1ヶ月本当に2時間毎日やるのではなく更新頻度更新頻度とか配信頻度を下げてやっていきたいなと思いますおそらくですねまだ確定ではないのですが平日に2日間多分2時間ずつかなえあとは土日どちらか2時間ずつえこちらをですねえっと週3日やっていきたいなと思っております というわけ で, です、ね、こういったリアルタイムのねあと5分ですね。はいえー、というわけ で, ですねライブ活動はこの後もやらせていただきたいと思います。はいそううですね次いきましょう、えー、続きまして5番、やっぱ大事なご褒美まあこれはちょっと個人的なんですけどもこの1ヶ月間めちゃくちゃ苦労しましたというわけ で, ですね監督自分自身にご褒美を与えたいとおい、柿の種食うな<笑>ちょっと待って、待待待待待て待て待て待て待 て, て柿の種はだめです、だめです、だめです。あ 柿の種、柿の種、柿の種、ちなみにですね、つい先ほどまでですね、配信をしていたんですけども、えー、ちょっとね、ビール飲みながらですね、ラスト配信したんですけど、これを食べてるよ、やめてやめてやめて、体は体に悪い、えー、何やってたんだっけ、あと時間は5分あるね、よし、余裕で余裕余裕 えー、っとですね大事なご褒美というわけ で, ですね、えー、このあと YouTube 動画ですね、えー、旅行動画と、えー、あとはです、ねえー、っとですすねねえとビジネスホテルちょっとねおシャンティなところで、えー、1日泊まってみたという動画を出しますので、まあ、これはね一、まあ、つ目の 旅行動画に関してはもうめちゃくちゃうまいものをいっぱい食いたいと思います2、えー、つ目がですね、えー、でかいベッドでもうツインベッドっていうの1シングルじゃなくてツインの合わさったでかいベッドでですね一泊、えー、あと朝食サービス付きというわれる で, ですね楽しみですはいこれはね動画で紹介したいと思いますのでぜひとも監督ラボちょ、えー、チャンネル登録しない方はぜひしてください見てください、えー、続きましてはい6番成長したところ これはですね残り4分間使わせていただきたいと思いますまあ、過去のねこの2つについても重ね重ねなんか似ている部分はあるかと思うんですけども日本語合ってるはい、えー、まず成長したところなんですけどもまずですねトークはいトークですね、えー、ぜひともですねこの監督の動画の、えー、と多分23個前かな「えー、ポコちゃんライブ」始めた時の動画とこのトークレベルを見比べてくださいうま、えー、くなってるでしょうか、はい 監督自身個人的なんですけども、めちゃくちゃ話し方、えー、すごいですね、レベルアップしたかと思います。えー、例えばですね、あとリスナーさん、まあ、文字で出てくるんですけども、そのリスナーさんがおはようと言ったら、速攻でおはようというこのスピード感、あとはですね、3、4人が同時に会話してくるとき、まあ、普段監督がですね、話す、話す人と話す場面ってかなり少ないんですよ。話ししたとしても 2, 人いたら うんうんうんうんという感じなんですけどもここはねもうこの配信の「ぽこちゃライバー」の監督の枠はもう監督がもうそうんでしょう全てを仕切るみたいな感じなんで例えば34人来たとしても例えば一人だけに話すのではなくみんなグループにさせるというその思考回路今までなかったですいません本当にここでめちゃくちゃ勉強になりましたはいあとはですねえここをねこういった感情を例えば心を込めるとかさらっと受け流すとか笑いながら突っ込むとかはい こんな、ね、感じでですねいろいろとですね勉強することが多かったですはいこれはねもう日常生活あとは自主映画あとは YouTube え全てにとって、えー、プラスになると思いますはいこれからですね是非とも進化した監督ラボをよろしくお願いしますといってもですね監督ラボこの後出す動画に関しては最新動画とあと過去の古い動画も出てくるのでその辺に関してはちょっと分かりづらいかと思うんですけどもなんかすげえ上手くなってないトーク上手くなってない別人かって思ったらえー、1ヶ月ライバー生活の 恩恵ですありがとうございますあとですね成長したところと言いますとそうですねえ何、ー、だろうないや本当にめちゃくちゃまトークがやっぱりねトークトーク部分は本当に成長したかと思います。 あとは思考回路ですね例えばリスナーさんがこうこうこうですよって言われたらそれをね察知する能力まあね実際にそのライブをやってねえっ、ー、とピンとひらめくのがね全然ダメだなっていうのはすごい知ったんですけども、まあ、それでもこのライバーを始める前と後ではです、ね、もう天と地との差です何かちょっとしたヒントがあることによってそれから結びつけるなんてうかもうそのネタ方向ここのなんてうの回路が今までこういう こういういなんか死んでたカイルがポロポロポロポロってこれに従ったらあこれですみたいな感じあったんだけどもポコちゃんライブをやることによってビビビビビビビビンビンビンビンビンみたいなビビビビンビンビンみたいなこっちじゃないなこっちじゃない音音はいビビビビンみたいな感じでもう思考回路の高速化になりました ぜひともですね、皆さん、このぽこチャライブやって頭の思考回路をですね、活性化させてみませんかなんだこれははい、なんだこ れ, はなんだこれは大丈夫か大丈夫か結構時間余るな。はい、というわけでですね、えー、ポコチャライブ10分間動画、えー、こちらでですね、えー、終わらせていただきたいと思うんですけども6月からもやっていきたいと思いますちょっと話がまとまらないな、意外と前回時間がなくて焦ってたんですけども今回、ですね、どうですかこのトーク力うまくなったでしょうかね。はい というわけ で, ですね声、えー、ううの出し方から、えー、あと表情もね結構重要かなと思いましたあとね聞き手に聞き手に回るとかここは話すべきとか、えー、このぽコちゃライブでですね例えばいろんな、えー、こういったねもう作りましたよね、こういうい平日とかねこれなんかもっと初日しか使ってないんですけど今終盤に関してはです、ね、もうトークだけでいけましたね。ははい、はい、はいい ありがとうございます。というわけで、あと43分なんですけども、えー、ちょっと監督宣伝させていただきたいと思います、えー。この6月以降に関してはですね、YouTube をメインとして活動させていただきたいと思います。はい、ポコチャライブもですね、平日に、えー、2日間と土日やりますので、えー、もしこの監督に興味がある方はですね、興味があるというかね、こいつなんだみたいな感じでね、ちょっと遊んでやるよみたいな感じでいい思う方はですね、ぜひとも監督ラボのポコチャライブ、えー、配信アプリ、えー、インストールして、ぜひ声をかけていただきたいと思います。 はいえー、その時は、ね、YouTube から来たら YouTube から来たよとですねメッセージいただければ嬉しく思います、はい、あと8秒7654321ではではありがとうございました1か月これからも頑張っていきます